文化庁協力のもと、毎年行っております。東アジア文化都市。今年も、たくさんのご応募ありがとうございました。チケット抽選会は、締め切らせていただきます。当選された方には、 後日、自宅へ、チケットを発送いたします。チケットが届くまで、今しばらく、お待ちくださいませ。以上、お知らせでした。はい、どうも、かっちゃんでございます。今日はですね、あの、皆様にあの、 あの、あ、あ、あの、あのえー、っと、あれしたいんですけど、あの、なんだ っ, っけか、ね、な。あの、格好じゃなくて、あの、あ、こうじゃないんだよな。え、マグロま、いや、マグロじゃない。ええー。あ、そじゃないんだよな。あの、あ、そじゃない。ええー、河原じゃなくて、ええー、アワビじゃなくて、ええー、ま あ, あ、そうだ。お詫びをしたいんでございます。お詫び。 お詫びしたいんだけどな、えーっと、あー、何をお詫びしようとしたか忘れちゃったんだけど、まあいいや、ということで、またどうに おはようございます今日の 天, 気予報、ま、たね朝の天気は晴れです。ま 今日の天気はおいおいおいおい、あ晴れてたはいうん、のとかいるよ、何と、えー、<笑><ろ><笑>かない。<ibal 飲> <spectrum> あ 暖かかかいいいなっっっっってておりますあ暑いよ暑いよんじゃいいんよ、うん、からやるやるやる、ら、うん、<笑>ももううちーとあ熊本ではねえだろう、この野郎。 ご な, ーーーーなん、でだか俺たちはなんだねえよ、これ、んなによってってだれ、ブサイクが、ブサイク、ブサイクばばか。